この地形には伏兵を受けるとなるとこの両松がうんこんな暗闇で地図とにらめっこかい誰だっけ自分は当外と申すわあなたのお父上から幾度か教えをまったことがあります<笑> 苦しいこと芝生殿に申し上げたき気がありますであんたは何が言いたい失礼は承知ですが大将軍への口添えをお願い申し上げたい我らは遠征軍ゆえ食料が自給できません我らの動きは敵に読まれているでしょう野襲に備えるべきです と進言してみたものの玉砕かまっ曹操殿は人の話を聞かないから俺が言っても同じ結果に終わるだろうよそれでもやれってはい柴生殿しかおらぬのです 作るのが趣味と聞きましただから地形を生かした戦法が得意なんですね当該殿は歴戦の将いかなる時も冷静沈着で頼りになります今職は混乱の最中にある勝つなどたやすいことよ 殿は本当に引退されたのですかあの方がいればこんなことには大将軍少しお話がこのようなところにいたのかしましょう お前には重要な任務を命じるこれより敵の兵糧庫を奇襲せよ我が軍の領末を確保するのだそれだとこちらが手薄になります敵の野襲に備え守りを固めるさっきも同じことを申した男がいたな当該とか言ったか<笑>野獣などあり得ぬ敵はこちらの動きを知らぬのだからなとにかく 急ぎ兵糧湖へ向かうのだよいなはあめんどくせえけど<笑>行くしかないかとうがいかえって面倒なことになったぜ曹操殿が敵の兵糧湖を奇襲しろってさ申し訳ありません 敵の野獣が気がかりですが、ま、大将軍様の勘運が当たるのは異能ですがとりあえず急済もうかヒョロコは北西の奥です敵に見つからぬように近づきましょう 速かつ果敢な進化にさすがは芝生だろう。 おります救援うれ受け取ってくれよな 全軍絶対だアア水泉水泉アア敵は北から押し寄せてきています西門を出て南方面への撃退しましょうアアアアアア父親仕込みの戦術がなかった西門から出ればよいのなら良かろう師匠とも私なら大丈夫あなたは曹操部門を守って ただいまこの目を見張るばかりの戦ぶ り, り, の戦ぶり二の大将軍をつ攻撃つ好機逃すのか受け取ってくれ 闘争を倒すのだいやあれやおたくせ私がお前の相手だロッ、はい、プ 受け取ってくれよな、はい、はいはいっ ってです、ねうん、めんどくせえったらねえなあまとめて相手をじ<音声><音声><音声> 来てくれると思っていたぞ。 中の敵はといいこの必要な攻撃といい相当な将が指揮しているはずだがどこにいるここにいるよ<笑>あんたの首このバタイがもらうよ 完了まであとこれでよし 絶対だやれやれなんとか無事に退却できそうだなそれにしても大将軍には困ったもんだ 父上に報告しとかないとなめんどくせえけど芝居のオフソサスリクサブお見事でございましたなはあよしてくれよ俺はそんな柄じゃないさて俺らも退却、退却っと的確な判断 行くとときはもっ安全な道を選義の根を収められるのはやはり芝居地底か希代の地匠の復活を皆求めていた大将軍曹操を率いる諸討伐軍は何の成果もあげられなかったこれにより 曹操の軍事的評価は地に落ちる逆に鮮やかに引いた芝将そして芝一族の評価は高まった曹操は軍事による国威発揚は無理と判断連日宮中で宴を開くようになった豪華な宴で帝の権威を高め 諸将の関心を買わんとしたのであるだが舎士は財政を圧迫し国を疲弊させただけであったそんな中諸君の脅威が魏に侵攻しようとしているとの方が入るこの危機は曹操を廃し芝居を立てねば乗り切れない そんな国内の声に焦った曹操はひたすら宴を繰り返した曹操の失勢が続く中洛陽の屋敷に閉じこもり動かぬ芝居だがその目は狼のごとく鋭く光っていた後に言う「生死の変」この戦は 彼にとっては当然の行動であったなんと面会ができるほどの病とはさよう最近は物忘れもひどくもはや政務は難しいかと大将軍によろしくお伝え願いたい時に 大将軍は今どちらに本日は郊外で巻狩りかとでは失礼いたします行くぞしボングに成り下がった曹操を撃つ ボングの戦争を許すほど私の心は広くないのだ父上曹操はまだ狩りを楽しんでいる様子のんきなものですが、ね、今のうちに宮中の要衝を抑える愚者に渡った実験を速やかに取り戻すのだ、うん 縄文の詰所を抑えましょう。曹操が帰ってきた時に薬を使う。 制圧するールも威圧すれば我ががとなろ う, うせろくっくっ敵将私が撃ち取った大将軍ので帰ってきたみたみいですよのありそうだな。 大変なご活躍だ。 この私に従いに自分を選べよっしよきしてやろう私が討ち取った仕置きしてやろう 守りを固めれば一歩も引いてはならぬぞ<笑>キウ<笑><笑><笑>私も鼻がたたいですさすが父上ひえ 将兵らの士気も高まりましょう撃てろ撃てろ 直すためそれが分からぬ芝居どもではあるまいすでに貴様は承認してしまったのだがのが無能を火のためにハンマン無能な大将軍には消えていた。 止めよ、時間を稼ぐのだ が高いいいす私私の行いは全て帝の国の行はははてて国ため私は私は間違っていないのだ<笑>ななだらばなぜフハハハハハハ 私のやり方は間違っていないな邪魔をするなもう少しで諸将の心は一つに陛下も分かってくださる<笑>バかりが己の所業が正しいと思うならば何故私の動向を探らせたやましいことがあるゆえ 私を恐ると違うかのがシ芝居は<笑> 曹操を許せなかった他人の目を気にするあまり己の道を信じず目的を見失ったボングを大将軍曹操が滅び義の実権は芝居が握った曹操の宴席である加工派は身の危険を感じ逃亡を画策その動きを知った芝居は 河口派の居場に向かった河口派の行き先はおそらくショック追わなくてよいのですかよい 一族の功績は記憶に新しい切れば無用な乱を招くだけよ生き残るために親父の仇に身を寄せるか自由なやつだ。 職に亡命した加派は、将軍としての地位を得る曹操の初段から続いた一連の返事は魏の将の心を揺さぶった中央の実権を握った芝居も不穏な動きの気配は感じていただが彼にはその動きを封じる暇はなかった 諸葛亮の志を継ぐ職の脅威が家の信仰を再開したのである芝居は長子芝氏次子芝将を脅威に当たらせた職軍が陣を張る牛刀山を見ながら里井息子たちは思案する何故芝居が出陣しないのか 何故我らを揃えて送り込んだのか偉大なる父にして希代の父親から出された問い2人の息子はこの戦で答えを知ることができるのか 食に打たれたというのにご子息である加工派殿がその食に亡命とは<笑>ああなこの間見ちゃいましたよ柴翔殿が大元気殿の部屋にそりゃもう大変なことになってます。四条殿のふぬけ 腰抜けと罵詈雑言の嵐国内の権力を得たと思ったら逆だしょう権力など父上はいつでも手に入れろ。早そうそうを打ってまで急いだ理由それは諸の信仰に備える以外にあるまいそれだけ諸は警戒すべきその通りだこの戦 気を抜かぬことだな悠長にしている暇はない行くぞ将軍食軍を殲滅する核軍侵入を開始せよ先制に敵部隊を確認あの数から見ておとりかたマワンこのまま進め作語とねじ伏せ繊維を完全に挫く 万全を期し私は敵の策に備えましょういやお気遣いなく皆さんぞ陣をも自分でし揮すればいいもの戦が面倒になったんだ、ね、私を試しているのかあるいはいや常に変わらず監視に見える。 この地は私が制したはっ皆さん Peace. 여전 さ, んさすがですな陽平なる士気も高まりましょう逃がさん<笑> video 気にぬかりはない私は私は上昇に誓った神の世を築くまで何度でも挑む何度でもだまあまあいいからいいから見たかあの執念を父上も随分な課題をよこしたものだ ね、ウグ大天ってやつか あ, あめんどくせ時代の春英たちによる対決はしばしが制しただが 芝一族に心休まる時はなかった国を揺るがす陰謀が密かに画策されていたのである義帝双方のそれは大護戦略に当たっていた横領の恐るべき計りごと領邸を廃し 年長の帝を立てしばしの力をそごうとしたのである芝居の決断は早かった彼は素早く兵を整えると呪春による横領の討伐に乗り出す信仰を繰り返す食と違い呉は近年守りに徹し力を蓄えている虎視眈々と 義に信仰する気を伺っているそんな碁に隙を見せる愚を芝居は知っていたのであるもはや芝居に適する才はこの世にいないだが彼は己の信念に従い愚者の消滅に向かう 元気お前は賢く胆力もあるショーの相談役は退屈ではないか少なくとも退屈はいたしませんご存知の通りあのような方ですから<笑>そうだな良い関係のようで何より。 殿の教育係にとは言葉を連ねるだけでは芝生殿に届かぬ父上が権力を握ったこと横領はどうやら許せなかったようですね<笑><笑><笑>己の方が権力者にふさわしいとでも思ったかくだらん己の器もはかれぬボン組が。 お顔の色が優れないご様子 い, いえ差してがましいことを申しました敵勢は防備の構えを見せています大方横領がごと結んだのであろう父上はなぜ義に肩入れするのです父上ならさらなる大業を。 別段儀のために動いているわけではない私はただ気にくわ己の器以上の権力を欲するボングラも行くぞしくだらぬ戦だすぐに終わらせるこの先で小規模な戦闘を始 <笑>あるいは勝機なしと見て逃げ出すものかあれはーリのしか逃がしは先頭か王陵の配下から攻撃を受けているようですフッ<笑> 王鵬が親に背いたと見る何かの役に立とう王鵬に加勢する<笑>貴様は何がしたい奇妙な父王陵は非を思うあまり道を誤りましたどうか俺に父を説得させてくださ い, いかかかか共に来い父上 説得に応じるかは思えません見せしめのためにも王鵬を処断すべきだ誰も王妙な動機には期待しておらぬだが王鵬の敵では敵軍を動揺させるだけお前はリーだが武器に柔軟性を欠く私の戦を見ておけ見られる 東は先頭 がさすすでな将兵らの士気も高まりましょう 貴様の王父は<笑>私と互角に争ったユニフィンを施設に臨む貴様がボングでないことをな逃がしませば先輩を葬れば我が名は天下にとどくだろう<笑><笑>おとなしく討たれるがいい<笑>バカ目だ一のかけらも見えないか<笑>その程度で私に挑むなど<笑>ボングの極みを 少し、ご休憩なされてはできるわんずるな戦の最中に休んでなどいられるなるほど手本として私も習いましょう<笑><笑> 芝居の力は一層強まり義は彼の思うがままとなったその矢先き芝居は突然病に倒れる彼は数年前から体の不調を隠し戦い続けていたのである敵味方そして家族さえも騙し通していくそれはまさに 奇代の地上にふさわしき最後であった思えばここ数年出陣するのは国内の戦ばかりしかも父上らしからぬ請求さで事を進めていたよくも騙してくれたものだ<笑><笑><笑> <笑>我が命運はこれまでしよ私の権力を引き継げ以後はお前の好きに使え放人とは無責任ですねだが心は戻っている 我が息子ならばな否定はしません私以上に今の義を収められる者はいないでしょう<笑>せいぜい道を誤るぬこ 芝居は没した魏の全権は彼の長子である芝市に引き継がれた芝一族による盤石の支配体制は国内に安定をもたらす長年揺れ続けていた義という大木は静寂を取り戻しつつあった一方 南の巨木は大きく揺れ動いていた五では三国定律最後の雄孫賢が病没社食の秦陸孫もすでに他界しており国内に不安が広まっていた気は至れ千葉氏は孫賢の跡継ぎが幼いことを知ると 生後の軍を発する総大将は彼の弟柴将その脇を諸葛丹らが固めた李軍は五の都兼業を目指す途上東高の地で五軍と対峙する国内がそして天下が注目する芝居亡きあとの初戦 の将諸葛丹の息は天をもつかんばかりであったこの戦で刀工を奪い を打つ心せよはあ我らは将軍のため命を捨てて戦います芝生殿には戦の前の緊張感がまるでない。 礼儀な頭をお持ちのしばし殿とはもう違いだ私が気を引き締めれば